切りましょうさ気のはじまりだ ナンバーマーバロン奴らと 宴の始まりだナンバーババロンヤツらとのおめでファントムテラーン精霊よわたくしの新たな力オーララサンクチュアリー、ま、たせてくださいましコーストはこの魔法ならきっとブラワリングヒーローハート狙いがいい ブタゲの始まりだナンバーブタロン。ブタゲのブタのブタゲのブタ バ, ーーバロンのブタのブタゲのブタゲののブのブタゲタゲのブタゲのブタゲのブタゲのタゲラブタゲのブタのブタゲのブタのブタゲのブのブタゲの ラワリングヒール私の新たな力オーララサンクチュアリーぜひやくらからぬぬれずファントムテラー任せてく